教員のハイエロファント、うん、ハイエロファントの結界、うんうん、これはそうだ 触れれば発射されるハイエロファントの結界はすでにお前の周り半径2 0ルお前の動きもザ・ワールドの動きも手に取るように探知できる<笑>くらえでよ